<笑>こんにちは昨日ですねアダムさんのところツ リ, ーハツリーハウス盆栽さんに行ってきまして、はい、アダムさんはね盆栽美術館の方で一緒にお手をね何度かやらせてもらったご一緒させてもらったんですけど非常にね広い庭園で古、えー、民家があってね本当に美術館みたいな工事がねまだ途中なんですけどなんですか蔵。 クラウドファンディングですね。クラファをやってるらしいです、ね。やってるっていうことなんで、はい、まあまあ行ってきたんですけど、はい、これをね、ゲットしてきました。これはね、北海道心拍なんですね。北海道で、ええ、北海道の、これやまきなんですよね。非常に、あの、お手頃価格で、言っていただいて、アダムさんが、この近くのね、大丈夫かな、言っても。いいんですか。万歳 さ,、ね、さんでねんで、うん、あの、そう、おじさんで、五年修行してる時に、針金かけたやつで、うん、まあ思い出の心拍だって言われてましたけど。 んんな昔から持ってる気なんですと、ねうん、ということです、ねえー、まあ失敗しちゃったんだとか言ってましたけどどこ失敗したのかちょっとここは太いんでね今何点としては正面はねここでいいと思うんですけど、はいはい、よ私がよく言うその肩を見せろが見えないんですよ ね,、うん、ここ ね, なですね後ろ行っちゃうんでだから少しこっち振るかもしくはこうすると見えるんですけどねあとここら辺は良くなってくるんですけど、うん、足がまっすぐになっちゃうんでね、うん、だからそこら辺どうするか、まあ、難しい木なんですけどとりあえず今日は。 あのお掃除痛いんでいあの強いとがしますよいにしたとまこれ痛いです痛いです。はいで 掃除をねしていきたいと思います。これも緑色になっちゃってるんで。シャリゲーは素晴らしいですよね。シャリゲーはいいんですよね。うん、もう 天, 元々なのかな天然の木ですよね。ええー、まあ破傷がねちょっと良くないんで。じでいきますね。はい。えっ、<笑>え<っ><笑><笑>すごいやばい。これできますか。かこれまずね、ついてもと穴開いちゃうんでね、うんうん。これ辺の緑色のやつも、ね。 うそうですね。 一回ね、乾いて、本当また溶剤とか塗るとね、いいんですけど。本とに綺麗になってます、ね。綺麗になりましたね、うん、だいぶ。綺麗になった。だいぶ、ちょっと一箇所ね、ここだけ、出ましたけど。まあ、これが強かったってことですよね。うん 皮がむけた皮がむけたで本当はこの際をねもう少しきれいにしたいんですよねこの際をただまあだいぶ洗浄されたと思うんで乾いたら溶合塗りたいぐらいですよね、えー、うんあの塗っても大丈夫ですこの辺切り口があるとちみてっちゃいますけどはい、えーと剪定ですね、この木どここまででやるんですかこ の, この木はとりあえず無駄な枝を剪定するところまで、はい、あの針金かけはしないですね 無駄な枝の剪定でお掃除ですね、はい、今日はお掃除の鍵ということでこの辺の下も全部うるさいんでえっ、ー、とこの辺をバチバチ切って逆光でよく見えないんだけどそうは綺麗ですね映像綺麗あ、そう火が入ってきてはちょっとこの辺を、えー、あ全部取るようかな全部取るようですね間に生えた枝あ、そうですねもういらない間に生えたやつですねではこれもそうですねこれもここの枝とこれとこの枝がある 間にこれがありますよねこ こ, これですねとりあえず一旦はあの枝が 減, る減って樹勢落とすかもしれないですけどこれ辺のこれ辺のごちゃごちゃしてるやつですね、はい、これこれこ れ, 辺です、ね、これ辺の枝がいっぱい出ちゃってるんで分かんない<笑>ここうこ こ, こ, こ, こ, こら辺いっぱい出てるんじゃないですか基本的にはこの枝とこの枝があるんでそれ以外はほとんどいらないかなって気がしますね まあ、もうもうもういっぱい箇所から出ちゃってますよね。うんと、多分全部取るようになっちゃうと思います。はい、今は二股、二股で。そうですね。二股、二股。はい。で、または綺麗にですよね。または綺麗に。とこうなっちゃうわけですね。これもいらない、これもいらない。多は綺麗に。これもだな、これもじゃあ、どっちいるのかって、ここも一緒ですもんね。これもいらなくっちゃう。とりあえず取れそうというか。なんかいっぱい、こういうのもいらない。 掃除結構楽しいんですけどねこれがあるからいらないな整理整頓みたいな整理整頓みたいなそうですねはいこうすると枝が は, はっきりしますよねすっきりとねはいこれが整理できたここはここはこれがいらない枯れてる近いな解きましょう下向いてるから、うん、ですねそれとここはあまりにも近いんでね、うん、この辺もごちゃごちゃしてますけど結局これが葉っぱが一番多いんでそれ以外はいらなくなっちゃう これだけど、こういうのも参考になるかもしれないですねこういう無駄毛処理っていうか残す枝を先に2本選んじゃって、うん、そうですねそうですねこの枝とこの枝いるよって言ったらそれ以外いらないねって話ですよねで ま, ましてこういう間から出しちゃってるこ こ, ここら辺ねそうですね、まずいるのはこれですよねこれ取っとくそしてここら辺の。 この枝、この内側の枝もういらなくなってきますねそうですね、内側のここに枝があるってことはもう全部いらなくなっちゃいますねこれ、この辺のこれもいらないそうすとこの間からまたですよね、これねこの枝と、こ, この枝、間そうするとこれもいらなくなっちゃうこのが悪い こ, この下もいらなくなっちゃう近いなこれも大事な枝ってのはごめんなさいねこの大事な枝は まず こ, れですよ、ね、ここからこれが芯が出ててここにこう枝出てるってことはその周りのやつはいらなくなるんでこれはどうしようかってとこですねちょっと頭がねこの辺上の方になってくると必要になってくる場合があるんでちょっと一回残しておきますね必要な枝があるんでこの下から出てるんですよねこれこれ、うんうんはいはい、ねとこれ下から出てますよね。これこれと ここにえいい枝があって、はいはい、この間に入ってるやつ、はい、こ, この辺がい ら, な い, といらないですね。これもか。この作業を行う意味は、えっとまず時期的に切れるのはこの時期が一番いいよっていうことと、はいはい、12月12月以降ですよね。はい、ええ、あの来年の目指しまでに整理しといて、そうすると余計なもともといらない枝から出てくる 芽よりは大事な残した枝から芽が吹いてくれた方が充実しますん で, です、ね、この時期切れるよでも切っといた方が3月から芽が出てくる時に必要な間に吹いてくれますよというところですねやっぱこのまま残しとくとその部分が太くなっちゃうっていうのがあったりそうですね まあ、太くなっちゃうっていう、それ、それじゃないですかね。うんうん、不要なのは、その、その通り、不要、不要なんで、早く取っといて、いいですね。いいええー、ということですね。これが大事な挿絵団になってくるんで。はい、はい、それ以外の、枝は切ってきます。いいでしょうか。はい、はい、切ります。これですね、これも。うん、もう人工法ですね。要は、これが挿絵団でこ、これ、これだけなんで。まあ、ちょっと寂しいですけどね、挿絵団もね。 まあこれはでもちょっと太いんで、あ違う差し枝これだ、だからこれ全部いらないんだよ多分、まあとりあえず切りますね。はい、あそうそうそうそう差し枝これなんで、うん、でこれも枯れてんな、これも切っちゃいますね。とまた差し枝これしかないってことですよね。でこれもだからいらない。はい。全部スッキリしましたね。でここはカーブいっちゃいましょうか。なんかポワッと取れそうだなこれ。 どうやって差しすんです か, どうしようかな今裏に配置されてる、うん、だからもうこの辺の角度で作る作るあとは何でしょうこれをこっちを折らなきゃなんですよね折らなきゃだけど結構危険ですよねこれねその陣もちょっとねうんその枝の途中にあるのに そ, う、ね、そんな太いっていう、うん、まあ今日は作んないんでそうですねこれをどう 差し枝にするかっていうのは交互期待と、ね、交互期待ですね。<笑>今日はまだ前編ですか？前編前編どうするかですね。難しいですねこの難しい木は。ちの枝の裏枝ってあるんですか？いやーもうまあか。このねセオリーから言うとダメですよね。うん、もうちょっと洗いたいなこれ。もうちょっと洗うかな。うん こいつに石膏用具材を塗るときは、この切り口から。入っちゃうんで、はい、そこも塗るんですね。ええ、ここも、あ、保護します。カットパスタ。カットパスタですね。塗, 装体も塗れちゃうよ。塗れちゃうよ。ただ自己責任でお願いします。あ、そうですね、そうですね。境目に入らないように。そうですね、そこから吸い込まないようにですね。少し厚めにやって、よしじゃあ用具材を塗りましょう。 ついでに自分の木塗ろうかな。ね、せっかく出したんで。ここはね、ちょっときょっきの部分、さっき言ったね。一応バットバスターして大丈夫だと思いますけど。水とじの隙間に入っちゃうと、木材を、幹が。水とち、水とっちゃって。枝、枝先が枯れますね、大体ね。はい、葉っぱのですね。はい、うん。この枝先って一番大事な。 あの成長点があるところだから成長点やられちゃうのがやばいんですよね。はい、難しい木ですね。難しいですね、はい。だから面白いんですけどね。うんうん、そうだからちょっとやってる途中ですけど正面を本当はここなんですけど、はい、ちょっと振ってこの出を見せる。うんうん、でここまで行っちゃうとここがね単調でまっすぐなっちゃうんでここからちょっと振ってここが見えるところでこれが差し枝だってことは。 こっち葉っぱ い, いっぱいありますけど、こっちなわけですよね。で、そうす、ねうんと、本当はこの一番太いこの枝が芯になってくるっ て, 言って、この枝。これ枝にしたいんですけどね。それをだから左側に持ってくる。こね、こそうそう、こっち側に持ってくるわけですよね。そうするとじと。 そうそうそう今は多分これでそのまま頭で作るのが多分一番自然なんですけど、まあ、後ろに今言った太い枝が残っちゃうからどうしようかっていうとこですよね、うん、どう見てもね こ, うこっちは芯ですけど ね, ね ま, まあ本当はこれが頭をこっちこう作っていってこれをこういうふうに下げていっていうん、とこですねで裏は裏はなんとかなると思うんでなんかなか難しいですね、はい、またこれはおいおいやっていきたいと思いますよいよい 北海道神博北海新パクですね。シリーズ。と参考、そうですね。と参考。と参考。どう攻める。<笑><笑>これもだからみんな今ね新パクって同じ発祥のもの多いんで、たまにはこういう自然のね本当に天然のまあ北海道の新パクも九州の新パクもいろいろ見てるといいんじゃないですかね。なんか違いが分かって。荒々しさがありますよね。荒々しさがあってね。うん だから、継ぎ木が多いんですけど糸魚川の葉を新拍に継ぐんですけど北海道のシャリはいいんですよね、うんうんうん、だから北海道新拍に糸魚川の葉を継ぐっていうのは結構ありますよね衣替えう衣替 え, 衣替えです、ねうん、だからその骨を探すために北海道の方行く、うん、あの業者の方いますよねまあ最初はそうかもしれないですねええー なんかそれがやっっっぱいいててなって、えーそ う, ですね、うですよねたまにはねそういうまた違うものも。うん、英語は牛 じゃなくて。あー普通の赤身の。赤身のね。ねうん、そうそう。食べたいみたいな。そうですね。お刺身もそうですよね。トロじゃなくてね。そうですね。うん、こう肉肉しいやつとか、うんうん。食べたい時あるじゃないですか。ありますよね。いい肉じゃなくて。ね。歯応えのある。歯応えのあるやつね、うん。ビフテキみたいなやつですかね、うん。普通は若鶏より親鶏を食べるみたいな。ああ、なるほど。そういうのもあるじゃないですか。そうそうさあ、こんなところで。はい。 今回は珍しく、下処理みたいな。下処理、今日はお掃除っていうことですね。お掃除はい、まあ、お掃除とした方がいいんじゃないですかね、こんな感じ で,、うん、で。今のところはさっき言ったみたいに、ね、これがね、頭に見えるんですけど。うん、本当にこれで作っていって、それを枝として作るのか、いやいやいや、これが頭だよと。いう使い方するから、まあ、こっち行くとね、余計遠くなっちゃうんですね。そうですね。うん、だから、ちょっと難しいんですけど、これはまた、おいおいにありますと。え。 第弾うん、でいつもの動画みたいな、えー、作る前にそうですねまずはこういうこともえそうですね一回やってきれいにしてから作業しますよ、はい、曲げたりしますよそうっていう紹介で す, です、ねはい、紹介ですね 慌てずゆっくりやっていけばいいっていうことですね。はい、で水の中でやつなんていうんですかあ れ, あれは洗浄機、高, 高圧洗浄機に。高圧洗浄機。ええー。あれがない人はまあブラシで。まあブラシそうですね。やっていきましょうと。はい。ちょっと手つきがおあれだったな。今。<笑>手つきが怪しかったんですけど。穏やか入れてください。穏やか入れますね。ちょっとこれ冷めてくか。はい。話が終わりに締めようとしてるところです。締めようと思ったんですけが。はい。この感じではい、<笑>ということで今日はここまで。今日はここま で, です。はい。 エコ入れなくていいででですすすか大<笑><笑><笑><笑><笑>、はい、大丈丈夫夫乾かしたらもうちょ一回取ります。 こんばんは。こんばんは。<笑><笑>まあおまけ。おまけで、盆栽世界さんの1月号ですね。12月2日発売。表紙に。石油が。売 っ,、ね、ってますね。今回は。今回は。今<笑>回は、ね。前回忘れたっていう、ね。まさかのね。まさかの、今回はですね。こんな感じで出てますね。はい。私も、ね。出てますよ。やっぱね、うん。変な顔して笑ってますね。 普段動画に出ないんで、うんのでね、横でちゃちゃ入れてる人って、視聴者の方に言 わ, 言われちゃいまして<笑>、誰ですかねって本人目の前にして ね, てでねて、はい、ちゃちゃ入れてる人、誰ですかねって、この人だって、結構ページですもん ね, 出てますねでこれが、えー、と YouTube を見る、えー、QR コードですねで、心拍の方は1回目、2回目のやつが1月号、9月号と。うん ち、えー、ちゃゃんんとと出出てててまます。す、はい。今回はちゃんと出てます僕がね、あのーうん、最初の方のの方データあー、まあね、抜けいた、まあ、まあでも、これれを見ればががるとあ繋がるって と,、ね<笑>ね<笑> と, いとね。いうことでですす。ね。い、えー、うにやりまましょう。<笑>そうそ う, そう、ま、だいいですよね。こういう立派な木こ一面はないですねうう写真はね。 こ、まあ、これれはでででででで、でもいいいいいい。い。じゃないですかこれ、うんね、すごいですすす。か、ごよよね。人のすぐ昼昼にに。間流出るようにっててるううましらくくく絶賛発売中ささ、はいはい、さんにけ込んでくださいけ込んでくだだ、はい、円で1155円です、はいはい、ぜひいよろしくお願いします。はい えっ、ー、と不定期連載っていうことでお願いします。そうですね。<笑>ですね、はい。はい。毎月は乗らないと思います。はい。はい、たまに出てくるてと、ね。たまに出てきます。はい。はい、出るやる人はいろんな人がやるってことですよね。多分多分ですね、はい。はい。私はちょっと毎月は厳しいんで。そうです。よろしくです。<笑>はい。ありがとうございます。